今回は腹筋が苦手な人も得意な人も運動が苦手な人も得意な人にもおすすめなメニューになってます。一種目3回です。実は腹筋メニューっていうのは回数や時間が伸びるとフォームが悪くなってお腹に効かなくて首や腰が痛いという風になります。要するに少ない回数の方がしっかり効かすことができるんです。その中でも今回特別なメニューを紹介してます。一番最後に とっておきなメニューがあるんで、最後まで続けてやってください。1種目、3回です。まずは、寝た状態で、手は頭の後ろです。このままで体を起こして、息5秒吐いたら、5秒後に、ちょっと体を起こします。これを3回。息止めないように行きましょう。スタートふー、息5秒吐いて、4、5、6で起きる。2回目。1、2、3、4、 6でるラスト 123456OK です次は体を起こしたままで膝を曲げたらまた下でタッチこれを3回やったら足を入れ替えます息を吐きながら行きましょうスタート1 2 3 2 1 休みます2回目もうすでにね結構来てるよね。 少ない回数でたくさん目にあった方がしっかり鍛えられるから頑張りましょう膝を曲げた状態で足を下ろしながら体を起こして5秒キープしたら帰ります3回息吐いて1234522345 ・2・3・4・5オッケー来るね来るね寝た状態で手を伸ばします重ねてももやってて手はこっちももはこっちに力を入れて5秒息吐きますいきましょう1・2・3・4・5 オッケー 今度は膝を曲げて足を開いてお尻を上げて腰からゆっくりお尻をついたら体を起こして膝をタッチしたら帰る3回いきましょう息吐きながら 123OK! 片足伸ばして片方を曲げますこのまま足を右左動かします息を吐き続けながら5大きくいきますスタート1235 は対たい2回目12345はんたい12345よしラスト1 オッケーラスト12345オッ、OK、ケーラスト万歳したら足を開いて平泳ぎしたら起きるここで7秒キープしたら 同じように行います3回ラストいきましょうスタート1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ちうわーむちゃくちゃ効いた少ない回数でちゃんとしたフォームで行える腹筋メニューです今回の腹筋メニューは腹筋群全部使えてますんでお腹引き締め効果姿勢改善効果ものすごいあります